自我自賛にも程がありますね。どうも、政治いろいろの学部です。いくら意味不明な課題自己評価がお得意なお国柄とはいえ、ちょっとこれは物事が見えていないにも程があるんではないでしょうか。韓国国立外交院の院長が、外から眺める韓国は相当なものだと、 またも意味のない自画自賛をしている模様です。中央日報の記事を引用します。韓国国立外交院のキム・ジュンヒョン委員長が、韓国の地位が変わったとし、海外から眺める韓国は相当なものだとムン・ジェイン大統領の G7 首脳会談出席を評価した。キム委員長は14日、TBS ラジオ番組、 キム・オジュンのニュース工場に出演し、現在、バイデン政権は新型コロナ事態から回復し、国際的、統合的な協力的秩序を立て直そうとしているが、そこに我が国が最初から入ったのは大きな意味がある、とし、事実上、海外から眺める韓国は相当なものだ、と述べた。続いて、我々が持つ長所は価値の面で民主主義、 自由貿易があり、今回復しようとしている国際秩序に最も合う国も我が国だとし、技術協力の部分も、バイオ産業、電気自動車、半導体など、こうした部分で我々が競争力を持っている。日本とは比較にならない。実質的にも価値的にも双方を兼ね備えた国は我が国が唯一だと評価した。 金委員長は気候変動問題の議論でも韓国が高く評価されているとし、韓国はかつて大規模な石炭発電をしたが、産業化した国の中で気候変動について声を出す新興国になったとし、気候変動で最も声を出している彼らの目から見て、最も誠実になった国であり、我々が気候変動問題で先導すれば他の国のモデルになる、 そのような点で韓国の価値は非常に大きいと話した。とのことですが、一体何をどう見たら今回復しようとしている国際秩序に最も合う国も我が国だなどと言えるんでしょうか。国際法も守らず、北朝鮮に対する国連安保理決議違反を繰り返し、国際秩序を最も危うくしている国の一つと言っていい韓国が、どこをどう考えたら 国国際秩序に最も合ううなどと言えるんでしょうか全く呆れて物 も, も言えません。まあ、国内向けのアピールに過ぎないと言ってしまえばそれまでなのですが、バイオ産業、電気自動車、半導体で競争力を持っている。日本とは比較にならない、などとよく言えたものですよね。半導体なんかはすでに日本、アメリカ、台湾でサプライチェーンを組むことが決定していますし、 第一、韓国は未だに半導体素材の国産化に成功しておらず、日本がいなければまともに作ることさえできません。無知もここまで来ると恐ろしいですね。さて、今回の G7 共同宣言ですが、共同宣言は、はじめにと題された余分に続き、保険、経済回復及び雇用、自由で公正な貿易、将来的な先端領域、 気候及び環境、ジェンダー平等、グローバルな責任及び国際的な行動と7つのパートに分けて言及しています。このうち大韓民国という言葉が出てきたのは、はじめにとグローバルな責任及び国際的な行動の2つのパートのみです。はじめにの部分では、開かれた社会の価値と役割に関する共同の声明で一致したオーストラリア、 インド、大韓民国及び南アフリカの首脳の参加を得たと語っているにとどまっており、まあこれは挨拶のようなものでしょう。キム・ジュンヒョン委員長が自慢げに、韓国は相当なものだと語っている技術領域にあたる将来的な先端領域や、韓国が高く評価されていると語る気候及び環境のパートでは、韓国の彼女も出てきません。 気候および環境のパートでは、G7 メンバー国として、我々は皆、パリ協定と各国の強固な政策および措置並びに、国際協力の規模拡大を通じたその実施の強化および加速へのコミットメントを再確認するとしており、あくまで G7 の国々で世界を引っ張るんだという意思表示に過ぎず、韓国は高く評価されているという事実は、 この共同宣言からは伺えません。韓国という文言が出てくるのは、グローバルな責任及び国際的な行動のパートで、このパートの冒頭に、我々はここカービス米で我々と共に会合したインド太平洋地域及びアフリカからの国々、すなわちオーストラリア、インド、南アフリカ及び大韓民国の首脳と共に署名した。 開かれた社会に関する声明に反映されている通り、国際システムにおける開かれた社会としての我々の共通の価値を推進するために共同するとあります。これ結構なミソだと思われます。わざわざ共同すると断ってるんですよね。そしてその共同の中に含まれる部分が、このグローバルな責任及び国際的な行動のパートで詳細に語られているんですが、 その中で露骨に中国と名指ししている部分があります。中国に関して、そして世界経済における競争に関して、我々は引き続き、世界経済の公正で透明性のある作用を損なう、非市場主義政策及び観光という課題に対する共同のアプローチについて協議するという部分と、我々は中国に対し、特に新教との関係における 人権及び基本的自由の尊重また英中共同声明及び香港基本法に明記された香港における人権、自由及び高度の自治の尊重を求めることなどにより我々の価値を促進するという部分です日本語訳ではありますが日本経済新聞が掲載している共同宣言全文を見ると 全体で約4万文字にも迫ろうかという長文になっています。この中で中国という単語が出てくるのはわずか3カ所。そのうちの2カ所がこのグローバルな責任及び国際的な行動のパートにあるんです。このパートでは中国のみならず、ロシアやイランに対してもこれでもかと言わんばかりに非難を繰り返しています。さらに言うと、このパートでは北朝鮮にも言及しており、 朝鮮半島の完全な非核化並びに全ての関連する国連安全保障理事会決議に従った北朝鮮の違法な大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画の検証可能かつ不可確的な放棄を求める。全ての人々の人権を尊重し、拉致問題を即時に解決することを改めて求めると書かれています。韓国は中国に対して新疆 香港における人権問題ばかりか、北朝鮮の完全な非核化、大量破壊兵器及び弾道ミサイルの不可的な放棄、拉致問題の即時解決についても共同すると書かれてしまっているんです。さらにこのパートでは、中国が最も嫌がる台湾という文言も明記されています。包摂的で法の支配に基づく自由で開かれた インド太平洋をを維持すするることの重要性を改めて表明する我々は台湾海峡の平和及び安定の重要性を強調し、両岩問題の平和的な解決を促すとあり、緊張を高めるいかなる一方的な試みも強く反対するとなっています。韓国はこのいかなる一方的な試みにも反対することに対しても共同するということを明記されてしまっているんです。 文大統領はおそらく気づいていないと思いますが、踏み絵を踏まされたどころか、気づかないうちに、韓国も中国と敵対するらしいぞと、内外に宣伝されてしまっていると言っても過言ではないと思われます。G7 出発前にわざわざ国を指した大き外相ら中国側からすれば、メンツを潰されたとみても致し方ないでしょう。今回の共同宣言に対する中国政府の正式な反応はまだ見られませんが、 これはもしかしたら我々の想像以上にきついお仕置きが待っているかもしれません。それにしても、共同宣言全文をよく読めば、韓国は評価されたどころか、ただの玩具扱いされているだけというのがわかるはずなのに、海外から眺める韓国は相当なものだ。韓国の価値は非常に大きいなどと、見ているこっちが大笑いしてしまいそうなこの自画自賛はどこから出てくるんでしょうね。 英語がわからないムン大統領。もし、通訳がこの点の人物なのだとすると、ここまで外交で失策を重ねるのもわかる気がします。何でもかんでも、大統領、我が国は今、大いに褒められています、的な翻訳をされたら、ただでさえ周りが見えないムン大統領ですから、調子に乗って失勢を繰り返しても致し方ないことだと思われます。そう考えると、ムン大統領も哀れな人ですね。